8月16日は、キングプリンスが6人全員で初登場。番組巡会員として島崎和歌子、長島和茂らと、ゲストとしてキングプリンスへの他に元テニスプレイヤーの伊達講師も出演していた。キングプリンス、キンプリはデビューシングル、シンデレラガールを初週に50万枚以上売り上げ、キャトタン以来12年ぶりとなる快挙を達成。 今、10代の女性を中心に絶大な人気を誇っている。しかし、まだ年配層からの知名度は低く、金プリの写真を見せて行った番組の街頭インタビューでは、ホスト、ジャニーズに入れなかったけどアイドルって感じ、と、通列な意見も。そこで、認知チドアップのために、メンバーそれぞれがおすすめのグルメを紹介しつつ、自己アピールをすることに、 そんな中で、やはりスタジオの笑いをかっさらっていたのが平野市用。おすすめのグルメとして、こちら練乳バナナと申します。と、練乳をかけた冷凍バナナを紹介し、これは簡単に作れるんですよ。バナナと冷蔵庫さえあれば、と、冷蔵庫と練乳を間違えるという天然ぶりを炸裂させた。番組がつけた、花のちはれ、で大ブレイク、グループ1の天然。 というキャッチフレーズ通りの言動だった。特に、島崎が平野にはまったようで、平野が喋るたびにお腹を抱えて大笑い。もう本当にダメなのよ。すごい、このポンコツ具合。全然、話が、入ってこない、とコメントし、これを言われた平野も洗ってしまったのだった。さらに、筋肉自慢の平野は、誰でもお姫様抱っこできる。 と自己アピールし、伊達講師を抱っこすることに。だが、抱き抱える前に胸の内ポケットから何かを取り出して、騎にこっそり渡した平野するとそれを見ていた桜井は爆笑しながら、ドラ焼きキ出すんじゃないよ。と、突っ込み。なんと、平野は本番中に胸ポケットにドラ焼きキを隠し持っていたのだ。どうやら差し入れで置いてあったドラ焼きキを、全室で和歌子さんが、 ポッケに入れときな、って、と、言われて持っていたようだが、桜井は、胸ポケットにドラヤき機聞いたことないっすよ。と、びっくり。この出来事はツイッター上でも、すぐさま話題となり、なんで平夜仕用ジャケットの内ポケットからドラヤき機出てくんの本当ウる、ショー。 あの一坪ぼすぎる、ポッケにドラ焼きキ入れてた平野くんのミラクル、などと笑わせてもらったという視聴者が続出。ドラ焼きキ兵役ヤク、塩くん胸ポケットといったワードはトレンド入りも果たした。その後、長島和茂までお姫様抱っこで持ち上げてみせると、桜井から再びドラ焼きキを受け取り、何事もなかったかのように胸ポケットにしまっていたヘや